こんにちは、淡田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていくのと、絵がうまい下手なんてどうでもいいというお話をしたいと思います。 私は絵が下手っていう言い方が嫌いですなんか人バカにしてるしくだらない言い方だと思っています私は物心ついた時からどんな人からも絵が上手いって言われていたのでそれは私のコンプレックスとかからではありません大人になってから絵の上手さとか才能っていうのはいろいろあるんだと思うようになったからです 俗に言う絵の上手さっていうのは見たものを見たままに描けるスキルのことを言うのではないでしょうかもしそれだけだとしたら本当にくだらない要件だと私は思いますすいません絵の素晴らしさは他にもたくさんあるし21世紀になってそんな考えだっていうことはものすごく残念なことだと私は思います でも俗に言うだけじゃなくて専門家の方々がよく言うセリフで崩して描く下手馬まあリアルな絵じゃないんだけどちょっと下手くそに一見見えるけどなんか味のある絵っていうものそれをタウ馬っていうらしいんですけどタウ馬みたいに描きたいんだったら下手なままじゃなくてまずはデッサンの練習をしてデッサン力をつけてこそタウ馬っていう絵が描けるんだっていうことですねそれは本当に一理あると思います そして私は大学の時に実技だけは成績が良かったのでそういう意見っていうのは私にとってすごい都合の良 い, い意見ですだから私は20年ぐらい前までそういう風にずっと信じていましたでも20年ぐらい前から私は必ずしもそうでないという風に思うようになりました例えば抽象画を描く時抽象画を描くんでもデッサン力が必要だという考えもあるかもしれません ある意味正しいと思いますが、不可欠ではないと思います。抽象画を描くんだったら、 具象的なオブジェクトは必要ないじゃないですか。具象的って見て何だかわかるもの。これは何の絵であるっていうのが、特定できないものを抽象画っていうわけで、例えば犬の絵とか山の絵とか、そういう決まった形じゃない、ただの形とか、バランスとかね、色とか、そういうのをうまく使える能力があれば、見た通りに描く技術がなくたって全然いいと思っています。 あとはさっきヘタ埋まって言いましたけど絶賛力が全然ない人が書いた人物だったりとか何でもいいけどそういうものがすごい面白い場合もあります 逆に言うと、デッサン力がなくて、それでなんか形の崩れた絵を描いて、全然面白くもなければ、何の味わいもない絵もあると思います。そういう絵を描く人が、何の才能もないと言っているわけではなくて、それをどうすればよいかということが問題になってくるんだと思います。だから多分多くの人がデッサン力をつけて、俗に言 う, うまい絵を描けるように練習すればいい。まあそれも一つの解決策です。 ただしそれは本人がそういうリアリスティックな絵が描きたいと思った場合ですね。 ちょっと私自身の話なんですけど見たものを見た通りに書くことが上手になってくるとまあ上達してくるとやっぱり嬉しいので一生懸命書いてた時期もありますでもその頃は私はあんまり絵を見るっていうことはあんま好きじゃなくてなんか面白みを感じなかったんですよねリアルじゃないモダンアートとかなんかそういうのの面白さを知るようになってからなんかいろんな絵を見るのが好きになって、まあ、古典的な写実主義的なのはあんまり面白いと思わなくて、まあ写実主義 ででででも何ががどどんんななな風ににかかかれててているるよっっっ面白かったんですけど技術的な点で見るっていう意味では全然関心がなくてまあそういう絵がいけないっていうんじゃなくて私自身がどういうものを面白いと思うかという話ですね私自身が面白いと思うような絵を私自身が描きたいということですなので写実的な絵を描くというところからものすごく遠ざかってきてしまったのですが私が描きたい私が表現したいという作風にはどんどんどんどん 近づいていいててっるというわけですまあ長年絵を描いたりしている中で私ができない表現方法っていうのはたくさんありますでも私自身が表現したいという表現はだんだんいろいろできるようになってきましたまあ私たちには長所と短所というものがありますよね。まあ、長所は生かししたらいいし 長所でもやりたくないことはやらなきゃいいと思うんですが短所ですねその短所にこそ人の魅力っていうものがあるんだと私は思います自分の短所の魅力ってすごく気づきづらいと思うんですけど身の回りの人とかにそれはダメな部分なんだけどそこがなんかその人の魅力だっていうようなことってないですかね 例えば、だらしなくていい加減で、なんかどうしようもないんだけど、なんか人に対してもあんま細かいことも言わないし、あんまり怒らないとか、それは私自身のことなんですけど、それを魅力だと思う人もいれば、だらしないダメなやつだ ね、短所短所としか見てくれない人もたくさんいます。なんですけど、そう思ってる人に好かれようと思う必要もないし、欠点がもたらすプラスの部分を受け入れてくれる人たちを大事にすればいいんじゃないかと私は思っています。作品もそれと同じで、どんな作品があったってケチをつける人はいるし、そんな中で作品を気に入ってくださる方もいらっしゃいます。だから自分のどんな部分を磨くかっていうのは、自分がどんな絵を描きたいか、 こんな話を聞いたことがあります。私の知り合いの彫刻家で、アメリカのコロラド州のデンバーっていうところの大学院だったかな 彫刻を作っているアフリカの方がいて美術ではリアルに体を表現するのに解剖学まで勉強してそれで彫刻とかを作ったり絵描くのもそうだと思うんですけどそんな感じで厳格に勉強するわけですねでそのアフリカの方は彫刻を作っててそんなに楽しくないみたいなことだったかななんかそんな感じだったそうなんですそして彼はもうこういう彫刻しか作れなくなっちゃった すごくリアリスティックで技術はものすごく高いそういった彫刻を作ってらっしゃったそうなんですがもう楽しくないって言ってたそうなんですねで私の知り合いはその方にアフリカにいた時にどんな彫刻を作ってたのかということを聞いたそうなんです そうしたらもうに自由な感じでなんか作ってたらしいんですよでその頃は彫刻を作るのがすごく楽しかったというお話だったそうです解剖学をやるほどのリアリスティックな彫刻とかあと絵を描くとか何でもいいんですけどそういう勉強をすることによって楽しくなくなっちゃう人ばっかりじゃないとは思うんですねそういうことを深く追求することによってそれが生きがいになって幸せな人もいるかもしれませんだから人によるんですよね 多分ですけどそこまで厳格にリアリズムを追求することになったら私自身もそうなっていたかもしれません上手だとか下手だとかそういうことは実にくだらないことで下手な部分っていうのは欠点欠点っていうのは魅力 魅力につなげるためにはそこそこ練習したりとか何かしらの努力はいるかもしれないんですけどいい部分も悪い部分もみんな持ってるしそれをどう活かすかそれを考えて書くことが大事なのであって自分は絵が下手だとか才能がないとかそんなことを考える必要はないんだと思います どんなことが才能なのかっていうのがたくさんあってそれがキリがないし何が下手くそで何が才能がないっていうのも紙一重でそれが才能でうまさにつながっていくかもしれないしだから何が痛 い, いかというと自分の持っている魅力とか才能を表現したところでそれをいいと思う人もいれば全然いいと思わない人もいるので自分はどんな作品が好きでどんな作品を書きたいのか 自分はどんな作品が面白いと思うのか自分を信じて描いていくことが大事なんだと私は思いますトークの動画になんで私はいつも絵を描いてるかというとどんな絵を描いてるやつがこんな話をしてるんだということをちゃんと見せるために自分のトークも同時にやっています私の絵をいいと思わない人いることは分かってるしそれを分かった上で自分に自信を持って絵を描いていきたいので作品の動画も載せています 私の作品、作風を気に入ってくださる方もいるのを知っているので、そういった方々のためにも、というか、私は私の幸せのために自分らしい絵を描いていきたいと思っています。 私自身も絵を描くことについての弱点とか欠点とか苦手なこともいっぱいありますそれを克服するために頑張ってきたこともありますダメな部分を少し改善するっていうのはいいし必要な場合もあるかもしれないけどダメな部分ばっかりに目を向けて良かったことなんてこの人生一回もないので<笑>絵を描くこともそれは同じなんじゃないかと思います 絵が完成しまししままたた今日は白黒で描いてみましたこれは「王様の2つの顔」というタイトルです私自身絵を楽しんで描いてるかっていうとなんかすごい楽しいっていう感覚はないんですけどすごい充実感があってなんかそういうのを楽しいっていうんですかね絵が描きたくて描いているのになんか楽しくなくなっちゃったり辛くなっちゃったりなんだかよくわからないけどそういう風な感覚に陥っちゃったりとか あとはなんかすごい個性的なセンスを持ってたり美的感覚を持ってたりなんか面白く表現する能力があったりなんかいろんな方がいていろんな才能を持っていると思うんですけど見たものをうまく描けないとかなんかそれが原因で子供の時に絵が下手だとか言われたとかそういうことが理由で絵が描きたいのに絵を描かないとかっていうのはすごいもったいないなと思ったのでこういうお話をさせていただきました 私は昔絵の上手さって生まれた時から決まってて生まれつきでなんか絵の上手さって変わらないのかと思ってたんですねだけど大きくなって絵描く習いに失敗したんですけど絵を描く技術とかって上達するしなんか表現力っていうのも磨かれて持ってる感受性とかっていうのもより豊かになるしそういう風に大人になってからにも上達したり成長したりということを私は実感していますだから元々の才能なんて全然関係ないと思います